Good afternoon, everyone. I would like to thank you all for coming here today at the press conference with the j p o p i d o l Group, UBS and m a s c a s Let's give them a round of applause. Vaganda Arau! Vaganda Arau! Akokoshi Mahalukita Akokoshi Sina Taturi! Filipin! Mihiro! アイムジャパニーズエチャイニーズタウエマガンダンアラウマガンダンアラウエアコブシカナモモノギシガリアスシガリアスマサラプスターサイヨラハト Akoposhi Masami Ichikawa. I'm the leader of this team. So, you're welcome to join us. Banana l o v e Akoposhi Yuki Yoshizawa. I'm a h a l f t h a i and Japanese. Nice to meet you. Banana l o v e Akoposhi a y a k a k y o b o d a I love Philippines!、Shapiro> Enjoy, Again, Renault>、t h a n k you s o m u c h t h a p p i n e s o v e p h i l i p i n e s I l o h a l i p p n e s o v e Philippines! I l o v a p h i l i p p i n e I love p h i l o p p i n e s o v e p h i l i p n e s I love Philippines! I love p h i l i p e s I love p h e l i i n e s o v e p h i l i p n e s I love p h i l i o p n e s I love h l i p p e s I l o e Philippines! I love Philippines!、Uh, I love p h i l i p p i e e p s a k e s h o w do you f i n d t h e Philippines! s o far? 私初めてなんですけど、あの男性も女性も目が合うとト、オモエくれるので本当にあの穏やかな気持ちになれるので、すごく嬉しいです。Thank you very much. A 一員としててチャレンンジな部分は言ったら全てなんですけどバラエティもももそそそうダンスもそうう歌ダス えー、全てが本当に毎日チャレンジの連続で、ただその中で、まあ、一番チャレンジしているっていうのは、今こうやって海外に来ているっていうのが初めての試みなので、そこにこれからはしっかり力を入れていきたいなと思っております。 私はですねすごいあのマスカッツはバラエティもすごい挑戦させていただいてるんですけどもそのバラエティの中でいろんな全員で29人いるんですけど皆さん個々のうなんキャラクターがたくさんあってなんかそういうのを楽しみながらダンスや歌でも出せるというのがすごい楽しいので私はそういうところを意識して。 ダンスや歌に挑戦しています私はあのちょっとステージに立ったりとかテレビに出たりとかする上でやっぱ人に見られるということなので普段から街中に歩いてる時とかも私は大女優だみたいな感じでめちゃくちゃ自信満々に歩いてあの歩いてっていうか普段から人に見られてることをすごい意識したりとかしてます。で そのおかげでなんか自信もつくしステージでもあの自信持ったパフォーマンスができるかなと思います。えっと私はあの私たちの世代の前の初代マスカットさんをからあのずっとお世話になってす、ねま、っいるマッコイスディレクターさんがすごく面白いなと思っているので尊敬しているので。 そのディレクターさんと一緒にお仕事ができるっていうことをすごく嬉しく思っていて、それが。やる暇を源というか。はい。あ、お買い物に行ったんですけど。 ねぎるのがすごい楽しかったでフィ<笑><笑>リピンの方すごい優しくて、うん、しょうがないなしょうがないなってどんどんどんどん値段下げ て, てやったーみたいな<笑>すごい優しかったですえっ、ー、とそうですねやっぱ私初めてフィリピンに行かさせていただいたんですけどもあのご飯がやっぱおいしくてあと気候もあの今日本はすごく寒くなってきてるんですけど暖かくて過ごしやすくて。 あのもうすでにまた来たいなって思っております。はははいここんにちはこんににちちフィリピン語を教ええててもらっっます、はいえー、と、 えっと今日はあのすごい大きいショッピングモールの中に あ, のあるので会場がちょっとショッピングモールをチラチラ見たいなっていう願望がありますまだ<笑>かなってないんですけどいろいろ入ってて楽しそうだなと思って見て回りたいなって感じですあとあの今回の、えっと、ライブのために イチモタチは違うフォーメーショトカウトカウ私たちやるつもりですで、なので、アイマニソボレンシオミンダレスタリステマス。ダンハーフォー。N ダンハーフォー。N ダンハーフォー。N ダンハ a フォー。N ダンハーフォー。N e ンハーフォー。N ダンハ h フォー。N ダ h a ーフォー。N ダン e ーフォー。N ダンハーフォー。N ダンハーフォー。N ダンハ N e ンハ N ダンハーフォー。N ダンハーフォー。N ダ e ハーフォー。N ダ N ダン。N ダンハーフォー。N ダンフォー。N ダンフォー。 えー、そうですね、今回私たち実は海外の方向けにも曲を作ってきているので、フィリピンの方はすごくカラオケとか音楽が大好き、ダンスが大好きというのを伺ったので、ぜひ私たちの曲でも皆さんが楽しんでいただけるようなうライブになったらいいなと今回思っています。For my perhaps third question: What makes e p i s o m s t s different from other idol groups? えっと、今のアイドルというとやっぱり正統派アイドルとかがすごくやっぱり主流になってくる中で私たちはどちらかというと逆境アイドルあのそういうバラエティとかで体を張って可愛 い, いだけじゃなくてまず笑いを取るそれを番組だけでなく歌やダンスにも生かしているというのがマスカッツの強みだろうかなと。あと それぞれ実は本職が違うんですよ。その個性もを生かしているのがエビスマスカッツだなと思っています。えー、っとですね実はこれまでもすごくたくさんの子が入ってきて、 たたくさんの子が卒業ししていきましたその中でやっぱり今までなかなか後輩のこうお世話をするじゃないですけどそういう体制ができていなかったので今ちょうどあの新しいメンバーになるんですけども16人入ってきてやっと先輩と後輩のいい関係ができてきました。なのでこれから入ってくる子たちにも そういったあの過ごしやすい環境作りの中で個性を伸ばしてもらえるようなこうチームでありたいなと先輩もそのためにみんなすごく頑張ってくれているので後輩もすごくついてきてくれていますクリスマスカットは本当に力を合わせて頑張っているチームです初めて会った時お互いの大新章はどうでしたかあ f What was your first impression of the show? I can't go. can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I w a s t go. I can't go. I can't h e o I c a s t go. I can't go. I c a s t go. I can't go. I can't e o I can't go. I can't go. I can't go. I can't e o I w a s t go. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I w a s t go. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I can't go. I c a s t e o I can't go. I can't go. I can't go. 一緒にこうついていけるのかっていうのが不安だったんですけど今はなんか、まあ、テンションはついていけないですけどなんかみんなのことも知るようになって、えー、楽しくやれていますグループとして一番印象に残っている思い出は何ですか ?What was the most memorable o m n f r ガラエティ番組とかのの収録っていうのもありますけど私個人的に、あのー、ライブで遠いところに遠征みんなでメンバーで旅行に行った時に一緒に露天風呂に入ったんですよ。で、あのー、まじまじとメンバーのと裸の付き合いをしてちょっと照れくさい気持ちもあったんですけど気ぃ<笑> <笑>あのー、より深く<笑>。いろんなことを知れました。<笑>メンバー同士は、あのー、結構仲良くて、リハーサル終わりとか、あのー。収録終わりとかに、飲み行ったり、ご飯行ったり、っていう交流を、午後で、してます。<笑> 全員で行くっていうのはなかなか打ち上げとかじゃないとないんですけど行くメンバーは行ってます<笑><笑>はい、えー、と今回フィリピンは初めてということなんですけども今回のステージでちょっとでもフィリピンのファンの方々のハートをわしづかみにできたらいいなと思っております。ちょっとでもエビスマス活動ファンが増えて マスカッツの曲を聴いてくれたりとかしたらとても嬉しいです。でまたこのこれだけのメンバーとは言わずあの29人でまた来れたらいいなと願っております。今日はありがとうございました。 And To end this press conference, I would like to thank you all for coming here today. And tomorrow, we will be having our press conference for Seikamatsu Blue at 3 p.m. 3 30 p.m. Again, Yubisu m a s c e t s サラメパ。